이제막신입대학생이된주인공육포입니다만개하나て가지나가고동아리방을찾은육じ も入籍もあはいあいやそうじゃなくてここでやりたいことあ漫画キミもかいやこっちの人も漫画班なんだよね名前なんだっけモロナギナヨです。ちょんざたの花ヨ最新のママエデアンソジリオンチャンなんでんのよっちいすすごいねナヨなんでしょ ヨーコのもすごいけどあれにはかなわないよ天性のものだね悔しいけど男と漫画とはどっちが好き男です漫画を書かなくても生きていけますからはぁー現実的だね関心を一目に貰るのなよ漫画班のミーティングは物質でしょ漫画班は遅刻者が多いんで文芸班のミーティングが終わった頃に行っても間に合うんですよ言わないよ<笑><笑> こっちもそろそろミーティング始まるよバイバイにしばらく描かないでいたら手が動かない動かなくなるよねいつもの絵よりこっちの絵の方がいいんじゃないまたそういうこと言う絵を描かないで何してたの写真ばっかり撮ってた漫画とは関係なくてなんか面白くなっちゃったのダメじゃないそのなんまステント 그러던어느날창밖에하나요를본요코사진을찍고있는데하나요의등장그런데사진에도소질이있는하나요입니다사진을찍고있는데하나요 <놀람 이> <놀람 이> <놀람 이> 이날저녁하나요의갑작스런돌발행동그래지 <목소 리> 이렇게두사람은사귀게되고 <목소 리> 미래에대한대화를나누는두사람터널터널터널터널터널터널 普通に就職だろうね子供の頃漫画家になりたいって思ってたうん思ってたことはあったよ陽子は案外商業も行けるんじゃない10年後一緒にいるかなもし別れても首吊らないでよね今回の漫画あんたたち手伝い合って書いた陽子<笑>はともかくネオは自分の作品に人の手を入れさせるように見えないから 언텔레비전이틀린것같아텔레비전이틀린것같아텔레비전이틀린것같아 サインとかできませんごもっともです失礼しましたごめんなさいおぬなるマナーチューパンチェイガトロアンネンデーモロナギとモロ ナ, <笑>ナギモロナギとモラタの漫画を合わせて編集を作りたいんだってさ<笑>どうする<笑>部としては君らなに任せるから好きにしていいよ陽子は本にしたいんでしょ記念になるしね<笑> な, るなら返しで十分じゃない決めてもいいよ いいよこっちに振らないでよ何起ってるの결국ヨコへ独断으로출判すもんも喜んでるようなおめでたい人間の気が知れない自分だって出すこと承知したくせに私は別に嬉しがったりしてないから갈수록싸우는날이많아진두사람ヨーコには社会的な視点が欠けてんだよ漫画だって無意識に任せて頭使わないで書いてるじゃあ私だって言うけど羽ネオなんてコンピューターみたいに計算作で書いてるだけじゃない。買っていて悪いけど その辺でちょっっと黙ってくれるだから花屋の作品は深みがなくて浅いんだよ私は人を好きになれない人間だからね葉子のことも初めから好きじゃなかったの初めから好きじゃなかったんならさまられさえしなきゃ私はずっと思ってるだけだったのにかわいそうにね早くもっといい人見つかるといいね 결국이렇게헤어지게된요코와하나요입니다어느덧3년의시간이지나고요코는사물전문사진작가가되었네요 いってらっしゃいお疲れ様でしたお疲れ様でしたおれさまでしたお疲れさまでしたお疲れさまでしたお疲れさまでしたお疲れさまでしたおれさまでしたの疲れさでしたお疲れさまでしたお疲れですたお疲れさまでしたお疲れさでしたお疲れさまでしたお疲れさまです、たお疲れさまでしたお疲でしたお疲れさまでしまでしたお疲れさしたお疲でしたお疲で 逃げていいく、みたいな冗談ですよ陽子もお疲れ様。ありがとうね絵を描く気があるならカットの仕事を回せるけどいい絵を描くつもりはないからありがとう気使ってくれて回せるもんなら花世に回したいけどねなんせ消息不明だから有り余る才能をどに捨てて今頃どこで何をしてんだか昔の話じゃないじゃあ行くね 뜨 、응 네、 점점유리코에게빠져들기시작하는요코입니다출장을같이가자는유리코의제안요코씨풍경사진을떠요응 そんなにうまくないかもしれないけど取材旅行のチャンスがあったら行く一泊二日くらいで喜んで<笑>そう浦新聞部の私たちの代の部長それで他社主催の賞ではあるけれど私は一応受賞パーティーに出席するつもりなのねでせっかくだからよく向行く行ってみようかなおめでたいことだもんね稽古何年ぶり忘れてないよ陽子と花屋、ね、のことは。<笑> 어고 이날저녁어하룻밤을으어머물숙소 <웃> 음으 、네 네、 <웃> 음으 <웃> 음으 <웃> 음으 <웃> 음으 <웃> 음으 <웃> 음으음으음으음으음 그런데유리코가더적극적으로나오고이렇게영화내추럴우원은끝이납니다